はい、えー、シェピーさんと、えー、アリーさんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、この質問に対して、えっと、3つのポイントがあります。1つ目は、えっと、先生たちに解説を決める、えっとき、2つのことが、えっと、考えた方がいいと思います。あ,、えっと、あれは、どんな科目ですか そして学生がアクセスすることができますかこんな2つのことがと大事な だ, だと思います。そして2つ目は文法ですね。例えばと文法のような説明が 必,、えっと、あ説明が必要な科目にはと、音声だけじゃなくて文字だけじゃなくて、音声と文字の解説がいいと思います。とあ さ っ, き言った通り、えっと、オンライン授業の時文法を、文法がちょっと分かりにくくなりますので、えっと、これをすると文法がもっと分かりやすくなると思います。そし て, そしてダウンロードのことですね。ダウンロードはい、もちろん、文字だけと音声だけの解説に比べると、データがもっと必要なんですけど。 長い時間の分かりにくい授業に対する と, ともっと望ましいだと思います。はい、ありがとうございます。アリーさん、どう思いますかえっと、はい、えっと、シピさんが言ってる通り、私もそう思 い, 思いますが、えっと、まあ、えっと、いろいろな、えっと、どんどんどん安さを考えても、えっと、そのデータを考えても、えっと、もし、えっと、その説明の動画など、 例えば文字ベースと音声ベースの2つの方法を共にした動画はちょっと長くなってデータが上がってくると思いますがそういう場合は動画をパーツ別回ってパーツ別にする方が効果的じゃないかと思います。